こんばんは なかなかの下げ圧ですね。 上抜けできずかな？ かな プラチェンリバウンドここで止まるとまずい。 これはやばい動き。下がっちゃうかも。 かな。うえん。 分分離角ちょっとリバりましたが、レンジ幅なかなか抜けないです。N てればプラスだったのにミスった。9。打ち上げそうな動き笑 もちっぱなしだったんですねこっから上がると信じましょうわら 朝8時なら証拠金6100マイナスでしたからショートに切り替えてたらプラス1万3000ぐらいでしたね日時はいい感じにリバってきました VAVA v. A. 粘土転換のタイミングうまく取るのはなかなか難しいですよ。ええ、取れたら激アツです。 上抜け待草 上抜けしてくれることを祈って笑 あらわら。 継続かもみなさん忙しいですねハルルさんこんばんは。 やばそうですね今日、ビジホです実は朝に買ってからずっと持ったまま下がりました まだ、レンジ幅内いの動きなのでそこまで大きく値段動いてないのでレンジ継続したら戻るかも。 これらまずいですしかしここ落ちたら結構大きな調整になりそうで怖いですね 怖いですよね。さて、9時上げ期待しますか？ フックスで500万ぐらいまで下がるかも。くじ上げきたいですね。今日すごいくるくるします。 設定なうやっぱビジホはネット遅いよ できますクジラさん来てほしいです。どこのビジホなの？ 茨城です V.A.V.A. 近い、わら血を吹かせるのもしかしてビジ掘って毎回変わってるの させません。笑 系ユーチューバーは大変だと痛感しました。笑マッサージ上読んで聞かせるが笑い。い 同時期ちゃんとトレードできてるのかすら怪しいですろうそくまってないですかく時あげたーマッサージ呼びませんわら 足止まってますこんばんはあげそうですねーあげあげ VAV イエイイカロスさんこんばんはあげあげ VAV イエ ご足表示してないよ。頑張って。 も遅延しちゃってます。 抜けしてほしい あ, あら垂れてきちゃいましたね今何を見てトレードしてるのですか トレードしています笑